そんなに大騒ぎするほどのことでもない気もするのですがどうも、政治いろいろの学部です中国が韓国の主要な輸出産業である K ポッ p の締め出しを行おうとしているのではないかと韓国で話題になっているようです中央日報の記事を引用します これまでの玄関例とは違う次元の圧迫が始まるのではないだろうか。7日、韓国のある大型芸能企画事務所の関係者は心配そうにこう話した。最近、中国当局が芸能界に対して大々的な捜査政局を作りながら K-POP まで狙うようになると、韓国芸能企画事務所はその日の子がどこまで及ぶのかを考えて悩みが深くなっている。 最近、中国の雰囲気が尋常ではない。最初は自国芸能人の脱税や高額出演料二重国籍などに対する取り締まり程度に思っていたが、次第にその範囲が K-POP まで拡大している。5日、中国ソーシャルメディアのウェイポーで、韓国ボーイズグループ BTS、防弾少年団のメンバー、自民の中国ファンがお金を集めて、 彼の写真でラッピングした手ュ空港の飛行機を飛ばそうとしたが、フォロワー116万人に達するファンアカウントは60日間の停止処分を食らった。ウェイポー側は社会公約に違反したので一時的に活動が中断されたと明らかにした。続いて BTS の RM、J-Hope、JIN、ブラックピンクの LISA、ROZE、IU、EXO、 少女時代のテオンらのファンアカウントが次々と30日間の停止処分措置が取られた。これに先立ち、今月3日、香港サウスチャイナモーニングポストは中国当局が、ニャンパオなどの歪んだ美的基準を断固根絶するという方針を打ち出したと伝えた。ニャンパオとは、姿や行動が女っぽい男性を意味する。それだけでなく、 アイドルのサバイバルオーディション番組やファンがスターのために募金をするなどのファンダム文化も全て禁止した。合わせてこのような文化の根源に K-POP など反流があると認識している。2016年サード高高度ミサイル防衛システム配備も長期間にわたって持続した玄関令の手綱を一層固く握ろうとしていると言える。 では中国のこのような圧迫はいつまで続くだろうか。専門家は、本当の意味での玄関令はこれからと口を揃えた。現代重国の帝国務と言えばいいのでしょうかを執筆した、蘇願大学史学科のチョン・インカプ教授は、現在の中国の動きを見ると、単発性のイベントではなく、過度に肥大化した民間領域に対する、 統制強化を決意して乗り出したとしながら、このような規制は民間領域が自分たちが思う方向に管理できるようになるまで長期間続く可能性が高いと予想した。合わせて、新国、県流亭時の状況を例に挙げた。チョン教授は、新国の時に主要一族が流星して勢力が大きくなると、県流帝は、 中央権力に脅威になると判断し、一族の内部規律まで中央政府が干渉するようになったと話した。チョン教授は、これは何も習近平体制だけではない。社会を発展させるために一定部分は民間に自立を与えながらも、地方や民間領域が過度に発達すれば、一つの中国を維持するためにこれを抑え込む運営方式が 中国の歴史で繰り返されてきたと付け加えた。小粉港を分析した中国愛国主義公衛兵、粉ぬ青年の著者、金ン飛博士も、普通ではない動きとしながら注意を促した。小粉港はインターネットをベースに強力な愛国主義を強調する若者集団で、中国の新世代公衛兵と呼ばれている。金博士は、 太陽が二つとして存在しないように、中国で英雄は共産党、特に習近平席がならなくてはならないだが、多くの中国若者がアイドルに熱を上げていることに対して、中国政府が深刻な危機意識を感じ始めたと話した。金博士は、特に K-POP の歌詞や文化は自由と個性と解放を重視して、陰然と民主主義に触れている。 中国当局としては地獄の若年層がこのような文化に染まるのが体制基盤を揺さぶりかねないと考えて緊張していると説明した。これに伴い中国は最近教育過程で伝統文化と革命文化に対する強化を指示したという。では BTS などに浸水した中国の若者世代はこのような規制に対抗するアーミーになってくれるだろうかキムハクチは ノ、no、と断言した。キム博士は、天安門事件の時の有名な話がある。その日夜は曇り、月も浮かばなかった。私は窓を閉じてカーテンを下ろし、外でどんなことがあったのか知らない。どういう意味かというと、自分たちは天安門事件について何も見なかったし、知りもしなかったということだ。中国人は、ある理想や理念のために抵抗するという意志はない。 BTS ファンも抵抗しないだろうと見通した。従って K-POP にも衝撃は避けられない見通しだ。ただしその強度は制限的に起こるという展望が多い。ガオンチャートのキムジヌ主席委員は今回の中国の措置は中国の国家体制維持に悪影響を与える根源をあらかじめ除去しようとする意思と見られ相当期間維持されるものと見られると見通した。 だが、金主席委員は、K-POP の側面から見るなら、産業に最も直接的な影響はフィジカルアルバム分野だが、昨年中国に対する K-POP アルバムの輸出規模は約200億ウォン台とし、今回の中国政府の規制措置は、年間 K-POP 輸出物量に100万から200万枚ほどの影響を与えることはできるかもしれないが、今年 K-POP フィジカルアルバムが、 世界的に5000万枚以上の販売を上げることが予想されている点を考慮するとその影響は大きくはないと話した。実際、放送・歌謡界ではすでに玄関例で予防注射を受けていて衝撃が大きくないという声も出ている。A 芸能事務所のある関係者は最近数年間中国で公式行事を行うことができていなかったので大きな負担になることはないとし、 すでに北米、欧州などへと市場が高く化したので、かえって脱中国戦略に集中する可能性もあると話した。とのことです。世界でメジャーになっている主要産業がほとんどないと言ってよく、それでいて貿易依存国でもある韓国にとってみれば、K-POP も主要な輸出産業の一つと言っていいでしょう。その主要な輸出産業が最大の貿易相手国である 中国から締め出されたとあっては、確かに韓国側が大騒ぎするのもわかります。ですが、これはそんなに大騒ぎするほどのことでもない気もします。玄関令という韓国人にとってはある種衝撃的な見出しをとっていますが、もともと韓国がサード配備を決めた時から中国は断続的に韓国に対するしつけを続けていますし、今更驚くほどのことではないと思われます。むしろ、 中国に三不一言の誓いをしておきながら G7 に呼ばれたと言って右頂点になってのこのこ出かけバイデン大統領との共同宣言では中国が最も触れられたくない台湾問題に危機として言及し米韓軍事演習も予定通り実施しているわけです我々日本人は自由主義陣営に属していますので韓国のことをただのコウモリと見ることができますが ちょっと視点を変えて、中国の立場から見てみるとどうでしょうか。長い年月、属国としてしつけてきたにもかかわらず、あっちにフラフラこっちにフラフラを繰り返し、たまりかねた中国は、パククネモ大統領を叱責します。恐れおののいたパククネモ大統領は、2015年、中国北京で開催された、抗日戦争70周年記念と題する軍事パレードに出席します。当然ながら、 日本、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどの西側諸国で、この軍事パレードに出席した首脳はおりません。中国首脳からしてみれば、パククネ元大統領が軍事パレードに出席したことで、やはり韓国は永遠に我が国の属国だと安堵したのもつかの間、翌2016年に韓国はまたも中国の嫌がることを平気でやってのけます。それがサード配備です。 中国はおそらくまたかと思ったことでしょう。2017年、韓国に対し三不一言の誓いを約束させます。韓国はこの三不一言を守るという約束をしたにもかかわらず、新型コロナが流行ると、またもや G7 出席やバイデン大統領との会談など、中国をないがしろにする行為を平気で続けます。中国がなぜこんなにも韓国を味方につけておきたいと、 躍起になっているのか不思議ですがこう列挙していくともしかしたら中国は韓国を味方につけたいのではなくただ単に頭に来たから引き付けると思っているだけかもしれません中国の立場になって考えるとこれだけ平気で裏切り行為を続けられたらそう思っても致し方ないとさえ思ってしまいます今回の措置もこれまで同様の引つけであり相対した意味は持たないかもしれません が、もしかしたら裏にもう一つ意味があるかもしれません。ニャンパオなどの歪んだ美的基準を断固根絶するという方針がそのヒントです。実はわずか3日ほど前、パキスタンで BTS の広告看板が撤去されるという事態が起こっています。パキスタンが BTS の看板を撤去した理由は、同性愛を助長するというもので、同性愛を禁じるイスラムとしては、 まあ、うなずける理由ではあります。ニャンパを禁じるとは、このパキスタンの措置とある種のシンパシーがあります。パキスタンは表向き否定を続けていますが、実はタリバンとの結びつきが深い国です。現にタリバンが首都カブールを制圧したとき、パキスタンのカーン首相は、アフガンの人々が奴隷の鎖を断ち切ったと称賛しています。中国はすでに、 タリバンを認める発言を繰り返しています。海峡島を抱える中国は、タリバンなどのイスラム勢力が国内に入ってくることを極端に恐れており、タリバンとイスラム勢力を中国国内に入れないことを条件に支援の密約を組んでいるんではないでしょうか。そしてタリバンの後ろ盾とも言えるパキスタンとさらなる友好関係を深め、中国の西の端からアフガニスタンを通ってパキスタンに至り、 その先のペルシャ湾からインド洋の西側へのルートを確立。自由で開かれたインド太平洋構想をインド洋の西側から牽制しようとしてるんではないでしょうか。さらに言えば、パキスタンは伝統的にインドと非常に仲が悪い国でもあります。中国もインドとは中印紛争を起こすほど関係が良くありません。中国古来の伝統策である遠行近行策や 敵の敵や味方を考えると、対インド、対クワッドとして、タリバン、アフガニスタン、パキスタンとの結びつきをこれまで以上に高めようとしているんではというのは決して口頭無形な想像ではないかと思います。中央日報には想像できるだけのノミそがあるかどうかはわかりませんが、BTS は単なる当て馬に過ぎず、中国の真の狙いは、ヤンパを禁じることによって、